最大級の異業種複合型農耕施設では私たちの快適な生活に必要な食品や製品を提供してくれます今日は皆さんに最高レベルの農業機械をご紹介しますロボット式リンゴ収穫システムから次世代のスタンドアロン型エコトラクターまでこれらの機械はあらゆる現場作業を最適化してくれますアバンダントロボティクスハーベスターリンゴは 世界で最もポピュラーな果物の一つですがこの果物の収穫は手間がかかりかなりの時間を要しますアバンダントロボティクス社の収穫費は果実の品質を検出し目視で判断するシステムハンドル、ナビゲーション装置からなる3つの主要な利点を持っていますリンゴの摘み取りと引き抜きのための特殊な真空技術が摘み取った果実の損傷や落下を防ぎます この機械にはピッキング、殲滅、さらにはコンテナーが特別仕切られている場合のみ製品を充填するプロセスが含まれていますロボットアームの可変位置により様々な高さの樹木の処理が可能になり葉をかき分け奥深くまで到達することができますこの技術は運転室からのオペレーター制御とリモートプログラミングの両方をサポートしています メリーピート、OJK、1.3 ディッチャーデータンドはさまざまな植物を植えるための肥沃な土壌ですしかし沼地を排水し畑の余分な水分を取り除くことはなかなか大変ですメリーピート、OJK、1.3 ディッチャーは新しいデータン生産地の生地や既存のデータン生産地の復元に最適です 高強度材料で作られたオーガーは湿地帯の木や根切り株を効率的に切断しまた霜が降りても溝を掘ることができますたった一度の通過だけで最大深度のきれいな溝を掘ることができますデータンは装置の両側に長い距離をかけて排出され面積全体に均一に散布します POC3000 安全クラッチは起こりうる過負荷から 変速器を効果的に保護しますヤンマートランスプランター YR8D あらゆる品種のお米を料理に使用しているのは頭部の国々だけではありませんヤンマーの精密た植え器 YR8D には2つの運転モードがありますリニアモードでは機械が自律的にまっすぐに前進し作業者が旋回を行います 自動モードでは装置は直線的に移動するだけでなく畑の完璧な波種に必要な旋回までも自動で行いますこれにより作業者の能力レベルや畑の状況に応じてあらゆる種類の農作業を行うことが可能になります特殊なモジュールはスマートフォンまたは無線で正確な位置情報を機械に送信し装置のリアルタイムの位置情報を提供します ススリードゴーンハードハベスター誰もが大好きなポップコーンのみならず実に多くの人気料理の基礎となるトウモロコシですがその収穫には粘り強さと忍耐力が必要です 1500rpm の主軸速度を持つボスリードコーンハーベスターは毎時0 8エーカーまで処理することができます収穫する食物の高さは最低 65cm です 裁断された藁の大きさは、3から8センチの範囲と様々です。縦1250センチ、横1475センチ、高さ950センチの小型サイズで、重量230キロのため、万能に使用できます。製品の損失率は 2% 以下で、手作業の指標から見ても決して高くはありません。その小さな装置1つだけで、 シュレッダーをかけて廃棄物を除去しながら茎を切断、果実を分離、洗浄し、梱包までこなしてしまいますファイアフライ M220 モア理想の芝生とは自然の産物なのではなく実は努力の賜物なのですハイブリッド駆動の自走式芝刈り機ファイアフライ M220 モアは 高品質な補助整備と驚異的な切断精度を実現しています走破性の高いタイヤとバランスのとれた人間工学により土壌の圧縮と輪立ちの形成を最小限に抑えこの技術は植生を完璧な状態に保つことができますハイブリッド駆動は消費コストを最小限に抑え効率を高めるために必要な出力を正確に提供しますデジタルハイトコントロールにより ボタン一つで加工値を調整することができ芝刈り機の最高作業速度は時速16キロメートルです。EOLE VXL 酸列スプレー。水やりは生育中の作物の世話をする上で最も重要なプロセスの一つです。二つのモデルバリエーションを持つ考え機 EOLE VXL には。 10から250リットルまでの可変流量のポンプを備えた2000と3000リットル用のタンクが装備されています電子制御された流量は全身速度に比例しており最適な噴霧強度を選択することができます最大 30% までのスプレーヘッドの傾き補正と自動幅調節により装置の限りなく正確な位置決めが可能になります作業者は画面上でアクティブな活動領域と タンク水域を観察しながら、システムのセクターへの給水を有効または無効操作することができます噴霧器のパイプは操作しやすいように、できるだけ車両の近くに配置されています列から離れる際は、コントローラーを一度押すとスプレーが停止し、順序にランプの折りたたみが開始されます次の列に入ると、2回目のクリックでランプが再び拡大され、スプレーが再開されます スイやドライビンディガー豆科植物で破種した畑を加工するための機械は膨大な数がありますがその中でもスウィーやドライビーンディガーはその生産性で一層際立っていますたった1回の通過で最も困難な条件下でもつるを完全に処理することができます作業モジュールはトラクターの前後に取り付け可能です要件に応じて 4から12列の間でで収穫可能ですショックアブソーバーの特殊設計により岩場でもヘビーユースに対応していますこの機械は植物の表面のすぐ下を切断することができるので高い収穫量で少ない損失を保証できるのですつるとさやからきれいに取り出された豆は次の処理のために梱包されます廃棄物は粉砕して土に戻したり 専用の容器に詰めたりすることができますペレンスビジオぶどうの剪定は植物の状態と収穫の品質を大幅に向上させますペレンスビジオを使用することで鶴の剪定にかかる時間を 90% 削減することができます特殊な視覚識別技術により驚くほどの正確さと理想的な位置で ブドウの和解をカットすることができますこの機械の作業速度は時速 3km です中央に大きなアーチがあることで並びやすくなっています人間工学に基づいた便利なジョイスティックとマルティビティコンソールは操作を簡単かつ快適にしてくれますカッティングヘッドの回転数は最大 4000rpm となっており広い範囲で和解のついたつるでも 効果的に処理すすることができますプレカットと枝の完全除去を含む2段カットで各部への負担を軽減しより正確な作業を実現しますコングスキルドバイブロークロップロボティ人を過酷な作業から解放してくれるさまざまな現場作業に対応するロボットがあればこんなに嬉しいことはありませんコングスキルドバイブロークロップロボティには 実に様々な作業ツールを装備することができますこの機械はタッチスクリーン技術を搭載しており全ての機能をフルに活用することができますハイブリッド駆動はディーゼルと電気の両方の電源に対応しており1回の充電で実に4時間のアクティブな作業が可能ですロボット農業プラットフォームは 精密ゅ用のアタッチメント肥料散布システム耕作物の収穫用機械ユニットを装備することができますロボジョンディアグリッドコンジョンディア社はグリッドコンを世界に導入することで人気のエコトラクター開発の流れを支えましたグリッドコントラクターはケーブルが送電網に接続されていれば自立運転が可能で400馬力の出力にまで達します ケーブルの長さが1 0 0 0メートルまでのドラムが付属しており、必要に応じて長さを伸ばすことができます。現場では電線は地面に通され、自動的に巻き取られます。インテリジェントガイダンスシステムにより、トラクターがケーブル上を走行したり、ケーブルの上に位置することがありません。この機械は最大 20km の作業速度で、事前に選択されたルートで自動走行します。 エネルギー効率は約 85% で、機械ユニットの総重量は約 8.5 トンにまで。